16番乗り場に14時45分発大和寺快速奈良方面鴨行きが8両でまいります危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください16番乗り場に電車が参りますご注意ください電車が参りますご注意ください 関東一周旅3日目天王寺駅からスタートです株主は用事があったので午後からのスタートとなっていますまずは関西線の大和寺快速に乗ります 45分時間通り列車は天王寺駅を出発します1日目に名古屋から乗ってきた関西線を逆向きに進んでいきますこの天王寺奈良間は近鉄のドル箱路線としても有名で日中でも多くの特急が走っています近鉄側は運賃の値上げや 線路の新設など話題の尽きない路線となってますが JR 川も大阪府と奈良県県境にある亀の瀬という場所が有名ですここは日本最大級の地滑り地域で奈良線を敷設する時もかなりの難所となったことで有名です列車は奈良盆地へと入り直線区間を改装していますもうすぐで奈良県の県の庁所在地 奈良市は大仏で有名な東大寺や平城京などの世界遺産を有する都市ですが、まあ、今回はほとんど滞在時間を確保できなかったためほぼストーリーになってしまいます奈良には小学校の修学旅行以来2回目の訪問ですということで奈良駅に到着です 奈良には JR の奈良駅と近鉄奈良駅の2つがありますが奈良公園など観光には圧倒的に近鉄奈良駅の方が便利ですということで奈良公園まで 1.5km の道のりです公園までは商店街のようで喫茶店や土産物店が立ち並んでいます歩いてきました大体20分くらいで着きました奈良公園には鹿が生息しています 奈良公園のシカは国の天然記念物に指定されているここにいるシカはもともと公園内にある世界遺産の一つ春日大社の使いである野生動物ということだが奈良地裁の判決によると餌付けされているので春日大社が所有しているということで野生のシカとは区別されているらしい。 約1時間の滞在となった奈良を後にしてまた奈良駅に戻ってきましたここからは奈良線の快速宮古快速に乗りますコロナ前は奈良京都間の JR ということで外国から来た観光客が数多く乗っていた印象ですが現在ではどうなる 時23分奈良駅を出発ですここから次の停車駅の傷までは大和路線を走行しますそのため JR 奈良線は奈良駅に行かないのに奈良線ということで有名です 宮古寺対策、京都行きです。キ津、玉水、上陵、富士、六寺村、東福寺、終点、京都の順に停まります。次はキス、キ津、キ津です。中円玉でおなじみ、平等院法王道のあるうちです。JR の宇治駅と京阪の宇治駅は、 ということで六時蔵で後続の普通列車に乗り換えです。<音声><音声> 到着です伏見稲荷大社は全国にある稲荷神社の総本山で年始の初詣は近畿地方で最多の参拝者を集める日本三大稲荷の一つの神社です稲荷大社ができた当初は農耕の神として祀られていたしかし江戸時代になると 商人に商いの成功を祈願するための神社へと変わっていったまた現在では電車での行きやすさや鳥居の続く日本らしい景色が外国人観光客の人気を呼び トリップアドバイザーの外国人に人気の観光スポットランキングで2014年から6年連続で1位を獲得している2020年までは神社直営の宿泊施設があったが建物が耐震基準を満たしていなかったことから閉館したまた神社の裏には稲佐山があり山頂まで鳥居が続いているまた夜景も見え通路には照明もあるため イノシシさえ出くわさなければ夜間の観光も可能である。 ので、今日の最終目的地へ向け、電車に乗って行きます。京都駅からは市バに乗り換えます。3日目はこれで終了です。この後は紀伊半島、一周最終日の4日目に続きます。 宮内庁の管轄する室用財産となっているそのため御所の周りをパトロールしているのはただの警察ではなく皇宮警察という天皇皇后両陛下や皇族の護衛や皇居の警備を専門に行う警察です。 次の目的地に向かいましょう京都市内は鉄道が少なくバスでの移動がメインになるため観光する際は事前にどのバスを使うのか調べておくとスムーズに観光地をめれますということでここは北野天満宮です 瓦の道真をまつっていることから学問の神社として有名ですね。 河原町の方へ戻ります京都市 A バスの1日乗車券で市バス以外にも京都バスと JR バスに乗ることができますそして河原町通りと鴨川の間の細い路地京都っぽさがあっていい景色ですね そして鴨川です京都の東を南北に流れるこの川には鴨川等間隔の法則というものがあるそうで夜どれだけ多くの人が佇んでいてもカップルやグループの間隔が等間隔であるという現象だということです。 それでは京都駅に向かいましょうということで京都駅に来ましたここからは一気に名古屋へ帰ります今回乗るのはもちろん新快速ですまずは米原へ行きます 駅です。石資料はこちらイマイナー駒です。 列車は16時ちょうど京都駅を出発し東へと進んでいきます。 1時間も経たないうちに前原に到着です。6分の乗り継ぎで名古屋に向かう新快速豊橋駅に乗り換えです。 越えの区間は3月でも雪が残っていますさすがは東海道線の豪雪地帯だけあります大垣に着きます奥には大垣と和名を結ぶ養老鉄道の車両が見えます 養老鉄道といえば2019年に製造から60年経った新車を導入したことで話題でしたが今回はその車両は止まっていないようです大垣駅はモ題ンライトながらの終着駅として有名でしたがもう廃止になってしまい寂しいですねここからはこの列車に多くの人が乗るようです岐阜市が近づいて降格 時間に入りましたもうすぐ岐阜駅です岐阜駅は岐阜県の県庁所在地である岐阜市の主要駅で東海道線と高山線が乗り入れていますこの新快速はこの駅まで各駅に停まっていましたがここからはついに本領発揮で時速120キロで名古屋まで飛ばします 今回もご視聴ありがとうございましたこの後は次回予告です新シリーズもどうぞご期待ください